何ともありませんね。体中一通り検査しましたが、ご自分のお名前とご職業お願いします。土方東四郎新選組副長だ。ま、あ様子を見ましょう。ったくバカのせいで飛んだテーマ取らされちまった。いらっしゃい。ひょっとしてこの犬の餌はおたこですか入れ替わってたね。入れ替わってたとりあえずタバコくれ。 胸ポケットに入ってるそれよりアホのチョコよこせ糖分切れた懐に入って俺の体変えずああバケるんねバけってみりゃ今のお前はただのプー太郎今のお前には何もできはしない殴った拳が全部自分に返ってきてるようなトラックに跳ねられた俺たちの体が下に見えたその時 背後から妙な毛玉がとんでもない勢いで飛んでくるのに、それは毛玉とぶつかって、お半分は猫の死骸のケツの穴に吸い込まれていった。どういうことだ魂は外に飛び出して、入れ違いの体に入ってしまった。見つけた。キは給料払ってもらうね。だキども、ついでにミノの家賃も引きむしっとく、ね何。急に、キュウリ、さんずらしてんな。まさかこの体に救われるとは。 何やらこそこそとこのビルに入っていくのが見えたんだねでもいつもの肘方さんならかわしてたのに今日は調子悪そうです、ね、っこっちもこっちも変わんねえまだ8時30分お眠の時間だろうがもう8時35分54秒戦いはすでに始まってんだろうがさん2度目の時間だ。おはようございますおはようございます 5番隊、6番隊、7番隊、準備整いました今日は我々が市中見回りの当番なので、いつものお願いしますよ、土方さん3度おしますえっとどうしよろずやハット、頼み切ったてめえらを叩き直す鉄のきて、昨日までの俺は、猫のケツの穴に吸い込まれて死んだ今まで未払いだった分の給料だこい、それなしが私はお前を給料 料と家賃を何だって早く町内中にしなせないい席が打ってくるよいいかもっと稼ぎてえならバラバラの組織の足並みを揃えなきゃならねえ。その力をいかなく発揮できるんだそのためにはまずだ あれどこの野党集団だ御子さんに手出したらただじゃすまねえぜ旦那なんで手なずけられてんだてめえはとし即残あるおいガトツはやめろ待て待てやめろ落ち着け二人してください銀時様お二人の体元に戻りますよてめえらを引いたあのトラックは北秘里に開発されたあるからくりを運んでいたんだ 卵かけご飯製造機ってなんだ！事故後に外に転がり出た転送装置が誤作動し、卵をより分ける代わりにおめえたちの魂をより分かしてホカホカご飯ではなくカピカピの互いの体にワープさせた卵かけご飯しまったわうまくねえんだよクソ爺ーどうだ？両装置からワープ反応を確認取れましたゴミですいいだろ<笑>今度こそ成功しましたよ あなたたち自身を抽出した何してくれてんのお前ら俺の俺がどれが俺のだ本当だろうなおいもう袋間違えじゃねえぞマジでゴミですどこの袋に入れてんだ大生物に重大な欠損がそれで抽出に失敗したようですこのままじゃ装置は作動できん本当に覚えがねえのか猫のケツの穴 おい待 て, てめえははっち探せ俺はこっちを当たる最悪だこんな姿の時に一番会いたくねえやつと出会っちまったその首を狙う者も少なくないでしょどの治安を守るのが貴様ら警察の役目であろうが待て待て待て小ラ郎だそんな小物に構ってる場合じゃねえ4丁目で事件だ。 すぐ駆けつけのとのことだマユツバモよ何でも喋る化け猫が出た出会え三番隊行くぞ貴様ら近藤さん最悪だこんな時に面倒な連中立ち侮辱罪で逮捕だこのよろずやが許さぬぞこの剣で肩をつけるだけだどちらもその剣鞘に納めな 全リーダーの言うこと聞かねえ！目的って何を？だから猫を猫なんだ、はい、待て待て落ち着けどれだ俺の邪魔をするな待てーしまった逃げられたぞおめえたちのリーダーを本当の色、おめえたちのその体そのものに戻して来 い, いあそこだ危ねー そいつからはずいぶん帰りが遅かったわね。ご飯もできてるわよ。かわれてた。モザイクかかるような奴が愛玩動物に見えてんの。オン域がすばり。これ<咳>。いや、おたい。邪魔するぜ。あんな奴と別れて。いや。 こちらの縁を切るには、これが一番早いだろうね早くね私を取り合って喧嘩するのは…おいややこしいことになってんぞサさんか、ヒジカタさんか、年収及びその他諸々を踏まえて姉上はこの僕のものだ。すもう心配はいらんぞ、トシ話は全部聞いたある男の悪意から生まれた邪悪の根源。早く行けリーダーがいなくてだって、てめえらはできる子だって信じてたよ<笑>ごめんな、サイキさん あなたが本当の銀さんって気づいてあげられなくて、いえあなたとペットだけの世界なんだもの。中身ゴリラとサッちゃんです。あなたやっぱり新ちゃんじゃない？何言ってんですかお大さん！どうやらしくじったみたいねあのゴリラ。どうした？そこに何かあるのか山崎。いや山崎じゃありません。外あるかよ！喜んでるやついた！俺の花を使えば化け物の居場所を突き止められるぞ。本当か？俺、俺。みんな。 姉さんは誰にも傷つけさせませんぞトロアイト行くわよ誰が属群あることこうなってしまっては各々が与えられた役割を全うするしかあるまい立場が逆転しようとお前の首を取る目的は変わらんそうだろうかつら。それにみんななんだか様子が変よ一体どうしてしまったの俺の飼い主は姉さんだ俺はどこにも行かねえ行け僕らの本当のリーダーを 僕らの本当の色たとえこの身が醜いストーカーに変わる俺た ち, たちは…別れたちだだから…私たちの元へ帰ってくるアルギンちゃ ん, ん, ん誰だー誰っつーか何だ俺ー何をしている貴様らいや、あんたのこそ何してんだよ人経を乱すな帰ってこい リーーおかえりなさいあなたを待つ仲間のところおかえり。